ニュースインパワーの紹介をさせていただきます。こちら2020年の新製品としてツインパワーモデルチェンジしますサイズとしては1000番から C5000 番にかけてのモデルチェンジという風になっております一番の特徴今までのツインパワーだいぶ強かったんですけれどこれがさらに強いツインパワーに進化しました そんなイメージを取ってもらえれば、まあ、ほぼほぼ間違いないのかなというふうな、えー、印象でございます一番の特徴としましてはローターの材質が変わっております今までのツインパワーは、えー、ローターの材質こちら高強度樹脂というものを使っていたんですけれどこちらを金属のローターに変えておりますこちらご覧になっていただけるとこちらが従来のツインパワーの材質ですでこちらが えー、新しい方のツインパーなんですけれどこちら、樹脂です、こちらアルミニウムのものになってます、ここを、ま、曲げてあげても非常にこう新しい金属の方はすごくしっかりとしていて光合成なものになってます、本当に強さでいうとほぼほぼ倍になっているようなイメージになっておりますえローターが強いとローターの剛性が高いと何がいいかというと。 えー、よりしっかりと巻けてしっかりと糸が出ていきます、えー、具体的にどういうことかと言いますとスピニングリールというのは必ずローターを通して糸が出たり入ったりしますですので糸が入ってくるときつまり巻くときだったり合わせをするときだったり逆に糸が出ていくとき、えー、ドラグが滑り出すときなどのパフォーマンスがより安定したものになってしっかりとしたものになる。 釣り人としてはまあ、より強さを感じて安定した強度を感じられるといったところがまあ、大きな特徴としてございますもちろん巻きの感じっていうのもよりステラっぽくなっておりましてより高感性なシルキーな巻き心地というのも特徴の一つとしてなっております、まあ、まずこちらのローターの違いというのがまあ、一番の大きな違いでございますもちろん投げだったり巻きだったり 強さといったところも大幅に進化しておりまして、まき、あ、に関してはマイクロモジュールギア2だったり、サイレントドライブといったものも入っておりますし、強さに関して言えば、ギア強度は上がっております、従来のツインパワーよりも大幅に上がっております、もちろん防水は X プロテクトです、飛距離に関してはロングストロークスプールというのを採用しておりますので、基本18ステラ同等の飛距離といったものも見込めてくる、そんな感じの。 まあ大きく進化したツインパワーになっておりますえこちら発表の方、えー、3月の方になりますのでえぜひぜひ発表されましたらチェックしてください以上ツインパワーの説明になります